おははようございますおはようござざいいまますすこれ今日はねティームさんちょっと「けプと」振り返りっていうのに関してちょっとお話ししたいなと思います振り返りって我々で言うと論語の中にもこう出てきて東洋思想の中にはですね「賛成」っていう言葉が、まあ、賛成堂というあの会社さんありますけど、まあ、そこから取られてるというふうに思うんですが 賛成ですね1日に3回振り返る。で、振り返ることによって、まあ、いろんなことを知って、自分で行動を変えていこうっていうふうになっていくんですけど、論語の中にね、日に我我にがが身を賛成すすっていう言葉があります人のためにはかりて忠ならざるか、法雄と交われて真ならざるか、ならわざるを伝えしかっていうね、言葉があって、1日にね、何度もまあ自分を振り返って反省をするっていう意味なんですけども、まあ、毎日ね、 まあ、何回も自分の行いについて反省するんですけど、まあ、その反省する視点が人の相談相手になって真心を尽くしていたかとか、まあ、友達との付き合って嘘ついてないかとか、まあ、自分が十分理解できてないことを伝えたり教えたりしていないかっていうねことの視点で振り返りなさいってことをね言われてますけどこういうのは欧米にはこういう考え方っていうのは似たようなものってあるんですかそうでですね、まあ、僕の知ってる限りでは こういう反省と振り返りは特にこういう形では存在してないあの気がします。逆に不思議に僕はいつもね思ってるのはなぜ日本と論語、うんまあ、はまあ中国からあの来てるんですけど、うんうんうん、なぜその振り返りというのができたのか非常に逆に不思議だとあの思いますね。<笑>うん、<笑>なるほどえでも振り返るっていうことは西洋であろうが、まあ、日本東洋であろうがあると思うんですよね。 そうなんですけど、このプラクティスとして、型、まあ、として、の振り返りは欧米の文化では聞いたことないですね。もちろん人なので、今まで、うん、あのやってきたことを見て、そしてはそこでまあ学ぶというのは、うん、あの人間であればあると思いますけど、その特に先生がさっき言ったように、その細かく日本語で何のために振り返るか。 その賛成というのは、本当に形になってるというのは、僕は欧米では、そういう例は見てないんですよあ、まあ。特にその振り返る時の視点みたいなのありますよね、うん。で、この中に書いてあるように、どういう視点で振り返るのかっていうのまで、一応まあ定義してるっていうか、まあ、一応型として存在しているということになるので、これもいろんな視点で本来はまあ振り返ることにはなると思うんですけど。うん 宗教の関係もあると思います欧米ではまあヨーロッパはまあ基本的にはクリスト教で、うんうん、そしてアジアはその仏教の影響があってで、うんうん、そしてもう本当にすごく違うのはそのクリスト教だといい生活をすれば天国に行けるんですねだけどまずはいい生活というのはその神という存在が厳しくこのルールに従ってくださいというような形になるんですね。うん 基本的にはその考え方としてはこれやっちゃダメだというそのダメ項目がありますね。ということでダメなことをしなければ天国に行けると。で逆に日本のアジアの場合はその仏教というのはまずその神という存在もあるかもしれないんですけど人が神になれるというのがつまりその自分をいろいろ行動して改善できるとあの次のレベルの成長ができるというのは。 文化的な背景にあって、うん、で、そしてその悪いことをしないというネガティブな考え方からじゃなくて、行動して昨日の話あってますよね、うん。昨日の話っていうか前回の話も結局その法律とね、うん、うとうとそうですね。で結局法律的にこれやっちゃいけない、あれやっちゃいけないっていう決めるのはどちらかというとその西洋文化っていう話をそると思うんですけど、そ, うそれと似てますね。そうですね。悪いことをしない、そういうなんかネガティブなルールであれば、なんかね、そんなにね、振り返る必要は、 そんなにないと思います、ね。やらなければあのいやダメなことやってないというのは振り返りそんなにねあのモチベーションがないかもしれないですね。もう一つこれでいいなと思うのが。 人間って人から言われて、なんか行動を変えるって嫌じゃないですか。で、自分で決めて、自分でこうしようと思わないと、人間ってやっぱ変わっていかないと思っていて、でそれを自律的な、まあ、チームとかね、自律的な組織みたいな話がよくキーワードとして出てきますけど、その自律的っていうのは、やっぱり自分でね、PDC で回せるとか、自分で計画して、自分でやってみて、自分で振り返るっていうことだと思うので、そのための道具としては、非常にこ の, あのツールって使えるかなと思っていて。 だから割とそういう習慣がない人たちにとってはこういうツールって非常に便利っていうか。 評価高いんんだと思うんですね、うん、で日本人って割とそと振り返るって、なんかさっきの文化の中に当たり前にあるから、逆になんでこんな使わないといけないのみたいなところも、もしかしてあるのかなっていうのは、その違いがなんとなくさっき感じましたけど、だけどじゃあ、できてるかっていうと、できてないわけですよ、なかなか。で、習慣っていうのは、これ、今、これ書いてある話って2500年ぐらい前の話ですからね。だから、2500年経ったって、習慣っていうのは定着しないんですよね。そのの人がが死んでしまっったら次の世代にに同じ習慣が身につくかっていうと それをちゃんと教育してない限り身についていかないので結局知識はまあ積み重ねってねどんどんどんどん知識とか技術っていうのは積み重なりますけど習慣っていうのはその人が死んだ時点でもうゼロクリアされていくので毎回毎回習慣っていうのを継続させようとするとそれを支える慣習だったり教育だったりそういうものがないかぎり継続はしていかないので、まあ、こういうことが必要になってくるっていうことだと思うんですね。 そうですね。しかしこういうような考え方とかツールそのケップみたいなものがあればやっぱりそれは近道になるんじゃないかなと思いますね。うん、ということでその前の世代の知識その振り返りのプラクティスがあるからこそその前みたいな人に非常にその努力しなくてもまあもちろん努力が必要なんですけどそういう知恵をつあの生かして今の人は楽じゃないかなと 思いますけど、うんでね、ケプトいうのは2つ使えるんですね、1つは今みたいなこの行動習慣とかをどう変えていくか、であの行いに関してとか人間性に関しても踏み入って変えることができるっていうのが1つと、もう1つは業務に関しての話と2つ の,、ね、あの領域の中で振り返るということができるので、人間系に関してもできるし、業務系に関してもできるし、その2つに関して、まあ、いい習慣をつけていくということができるので、非常に良いツールだと思いますね。 僕はそのハガクあ日本の侍についての本読んだことあるんですけどあそこに昔の江戸時代の侍とかもあのまあ本自分のノートとかに毎日悪いこととそしていいことを書いてるんですね、うん。まあつまりそのキープとあのプロブレムですね、うんうん、だからもうその時からもあのトライはなかったんですけど多分トライはあの頭の中だったんですけどまあそういう アプローチはもうサムライ時代からもう実施されてたのはすごい面白いですねはいありがとうございます